さこんにちは今日は新型のシビックこちらは NX の 6NT モデルになりますこちらの方の一般道でのインプレッションということで、まあ、マニュアルですのでやはり操作性非常に気になると思いますのでそちらについてご紹介をいたします今ちょうど両 非常にフレキシビリティの高いエンジンになっているというのが一つ特徴として言えるのではないかなと思いますでもう一つはクラッチが非常に軽いということですもうゴムの風船を踏んでるかのような全く動力を必要としない って思うんですけれどこれは、FL、FK7 に比べるとカチッと感が増してこダルな感じっていうのがちょっとこうあったようなイメージが僕の中ではあったんですけどこれは、ね、全然それがないんです。 でタイプアはもっとこうカチッカチッとしてる感じなんですけど、こちらはおそらくゴムブッシュか何かで少しこうカチッと感をちょっと逃がしてる、力を逃がしてるような感じがあるのかなっていうような感じで、まあ、いい具合の接度感のあるカチッと感と言ってもいいのかなと。なおかつシフトのこのストロークなんかもちょうどいい感じ。短すぎず。 長すぎずっていう感じで非常に良くなってるなと思いますで今ちょうど止まっててスタートして、まあ、アイドルストップやはりこう交差点で信号待ちし て, してるようなシチュエーションっていうのが当然あるわけなんですけれど、まあ、そういったところ なってます以前 LBOX かなんかでご紹介したと思うんですけれどもアイドルストックから、まあ、エンジンが諸爆して過信力を伴う時に少しこう振動が気になるというお話をしたことあるんですけれどもうその時から比べるともう全く不快を感じないもうちゃんと不快なその振動というものは取り除かれてると言って差し支えないかなと。 足回りもやはり、これ、火炎パーではないんですけれど、しっかりと路面の入力に対して、振動がね、残らない。ちゃんとこう入力がポンとこう入力したときに、ポンと一発で振動が収まってくれるようなサスのセッティング。これはもう、タイヤ、ホイール、もちろん足回り。 なっているというのもこの f l 1の特徴かなと思います爽快シビックっていう名前がついているわけなんですけど高速道路ではねもちろん爽快な走りでなおかつスポーツシビックという従来のキャラクターというものをしっかりと持っていて涼しい顔して走れるというお話をしたんですけれど一般道でも同じ印象で。 マニュアルであっても涼しい顔してスポーツ性をしっかりと楽しみつつ走っている車にちゃんとなっているということですで。このステアリングの重さ、ソーダフィールなんかも適度で、まあ僕的に言うと少しちょっと軽めかなとは思うんですけれど、でも軽いからといってステアリングがなんかブレるとか、 インフォメーションがなくなるときがあるとかこう切り足していったとき当然アラメント変化を起こすのでインフォメーションがあるとこないところがあったりする部分もあったりしますけどそういうのが、ね、全然ないですね。 快適性もしっかりと兼ね備えているということですね。あとこういった坂道発進の時なんですが、マニュアル車ですと、こうやってクラッチ繋ぐ時にブレーキ離しますよね。で、坂道発進苦手な人がい る, わいるわけなんですけれど、ちゃんと坂道発進とかでもブレーキでアシストしてくれる機能というものがついていたりもします。あとは、ブレーキホールド。 でまあ、坂道発進のブレーキのアシストは時間の制限が確か2秒ぐらいですかね1秒とか2秒とかそのぐらいのスパン で, そのそのぐらいでしか起動しない。 まあ、この車にはそれが付いていないということです。ただ、まあそれが付いていないと言っても、やはりこの車の乗る価値というのは自分でこう操作して。 こちらはホンダセンシングついてるんですけれど渋滞の追従機能というのは、まあ、ついていないですだからこのようにクルーズセットできません車速が低すぎますということで出てきてしまいますまあこれはもうマニュアル車なので、まあ、当然今のこのクラッチ3ペダルなので当然自動でスタートするということはできないわけなんですけれど CBT ですともちろん ACC、0所速の対応の ACC がついてますんで、まあ、ここのところでもマニュアルにするか CPUT にするかということが、まあ、大きく関わってくるかなと思います。で、クラッチを切るときって、そこに入れるとエンジンが始動と。で、先ほど気になる燃費。 言っってなかったんですが高速道路、それから一般道を走ってきて、今ちょうどもう反射の帰りの手前のところなんですが、平均燃費が 14.8km パーリッターということで、結構エンジン回したりもしたんですけれど、全然燃費が。 の新型のシビック FL1 マニュアル車 6MT になりますこちらの方の一般道でのマニュアル車の操作性について今回はご紹介をいたしました当チャンネルではホンダ車をメインにレビューを行っていますまた最近はカー用品のレビューも行っていますので是非興味のある方はご覧になっていただければと思いますまたチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いをいたします失礼をいたします